浜通りで地震を。定最大震震度4緊急地震速報。宮城、福島では強い揺れに警戒してください。推定最大震度6強。緊急地震速報。岩手、宮城、秋田、山形、福島では強い揺れに警戒してください。緊急 新旧地震速報。岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木では強い揺れに警戒してください。新旧地震速報。青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、新潟では強い揺れに警戒してください。 地球地震速報。東北、関東、北陸では強い揺れに警戒してください。震度速報。最大震度は6強です。